236はい、員は な, いででのでの<笑>なんのか軽々もつな男の子 や, やっぱり。<笑><笑> 再び登場。<笑>よいしょ。はいはいはいはい。あ、今だね。まだ、<笑>まだよ。はいはいはい。あー、どうまだまだ残り十。何十ちょうどや。何十ちょうどです。頑張ったね。よし。行けよ。はい。<笑><笑> 電気玉放出